でカウントバック非常に大事な18番になってきましたリンゴルフのトーナメントはカウントバックなので最終ホールの成績が非常に賞金に額を変えてきます特に18番は400ヤードと長く難しい設定になっています ちょっと右に吹け気味でしたが距離は出ています大事な十八番フェアウェイの真ん中ナイスショットです フェアウェイいやラフ左キックで多少戻ってきました。ちょっと右に吹けましたが右は広いので問題ないと思います。右フェアウェイ右です。高山選手微妙な木の後ろで。 スイング邪魔にもなりませんそのまま打たなくてはなりませんレイアップしました勝負の第2打ドローがいい感じにかかって届くかあグリーン右 僕にオンしたような感じがしますさあ、正選手も大事な2打目スムーズのスイングからスジってますが距離はおー、ナイスショットナイトもしかしたらバーディーチャンスです大島選手、レアップからの第3打目です 数字いってますナイ杉原選手ロングヒッター少々情報不足で、えー、右の池まで届いてしまいましたなかなか右の池にこの池に届く女子選手はいませんが第3打目になります えー、ピン左に向かって飛んでますが飛距離がないそですちょっとバックスピンで戻ってしまいました 惜しいちょっとオーバーしましたさあ浅田夢乃選手バーディーパットになります難しい18番見事に2メートルに寄せていますこれが入ると入らないでは賞金の額がかなり変わってきます読み切るかおおナイスバーディー ディーバーディー十七十八。さあ、上り福井。おお、惜しい。入ったと思った。下りの、ストレートバットなんと思います。 難しい18番のパットでした残念ながらタボにしてしまいました神村選手超大事なパーパットですナいいイスパーナイステ ありがとうございました。お疲れ様でした。えー、セガモモカです。今日は73ワンオーバーでした。えっ、ー、とまあ、後半ちょっと良くなってきたんですけど、ちょっと前半でちょっと自分の距離感とちょっとコースとがマッチしてなかったので、ちょっとそうですね寒かったのもあったんですけどコースにもうちょっと対応して次は優勝を狙えたらなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございました。 西山美希と申しししまますよろしくお願いします、えー、今日はスコアは76ですけど最後はこのぐらいのバリーパットをしっかり決めていい終わり方ができました、えー、今日う一日来年に向けてちょっと新しく取り組んでいることを試しながらラウンドだったんですけれども、えー、いいイメージでスコアはともかくいいイメージで上がれたので良かったですまた来年もいい年にしたいと思いますのでよろしくお願いします来年もよろしししくお願いします西山美希でした <笑>はい、新たキラーです、えっと今日は76でした、ショットが急に崩れてしまって、普段と違うミスがあったんですけど、後半、少しずつ立て直すことができて、76だったんで、今年も終わっちゃうんですけど、来年に向けて、冬はとまたトレーニングとスイング改造を頑張りたいと思います。今日はありがとうございました 来年もぜひ参加して頑張ってくださ い,、はい。はい、よろしくお願いします。ポイントランキングを上げてアメリカ来てください。はい、アメリカ行きたいです。はい。ケイズに会い。竹内、僕も竹内です。<笑>あ、じゃあ<笑>こんにちは。<笑>あのー、そ こ, こは七十したんですけど。おお、ナイス、ナイスラン。いやー、なんかボギ ー, ーが四つ、うんうん、打ってしまって、簡単なアプローチパターンのミスだったんで、あと完成点として。 十七番、の六ー5で、完璧に刻んだと思われたですが完璧に、池のど真ん中に。入ってしまったんですよ。セカンドショット。はい。レイアップミス。レイアップミス。はい。で、知らないコースだったんで。はい。やっぱり練習ラン、必要だと思いました。なんか、ついてなかったかなと。十七、ね、番、と、特に、ちょっと知らないと。と痛 い, いホールだったんですよ。うんうん、で、とったら、なんか、ツーアンドになって、うん、なんか、あの、特にカウントバックだから、うちは。 次回はぜひ次回も一応ここで決定、三月二日で決定したので。もう分かったので、はい、次こそ優勝した い, と思います。はい、藤堂さんも来てくだいました。神谷若菜です。今日は、えっと、七十二でした。とナイスラウンド。ありがとうございます。反省点は、ちょっとショットが乱れていたので。バーディーチャンスに持っていくことが、あまりできませんでした。今後に生かして。 また練習したいと思います。また来年もよろしくお願いします。はいますはい、森本遥です。今日は77ですが、今日は全部悪かったです。全部悪かった？はい、た<笑>じゃあ次回頑張ってくださ い,、はいはい。ありがとうございます。3月 2, 2日なんでよろしくお願いします。はい、えー。小山萌子です。82打ちました。うん でも普段は試合出てないんですけど、一年ぶりに試合出て、ちょっと緊張したんですけど、後半は37で回ることができました。ありがとうございました。次回頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。えー、伊藤よしこです。今日は88歳でした。今日パターすごく悪くて、えー、これを機にパターを一生懸命練習します。分かりました。す次頑張ってください。<笑>ありがとうございました。柳澤好みです。今日は85回でした。 いろいろ練習してまた頑張りたいと思います。はい、来年も頑張って出場してください。いありがとうございました。ありがとうございまお疲れ様でした。高久優奈です。えー、今日75回でした。えっ、ー、と、十二月に入って、ちょっといろいろ自分の中で。えっ、ー、と、今後変えていくために、いろいろ調整している中で、今回試合に出て。 まあ、その中では、まあまあ や, やれてる方なんですけど、最後、やっぱり優勝したいと思ったんで、ロングホール、セカンド狙っていったりして、ちょっとミスで、攻めた結果がだめだったんですけど、そういうのを含めて、今回、前向きに考えられるようなゴルフができたのかなって思います、はい、お疲れ様でしたありがとうございましたあとは来年もよろしくお願いいししまます、はい、ありがとうございました、はい。竹山です 今日は83でしたすごく難しかったですまた頑張ります来年もよろしく、はい、頑張ってくださ い, ださいお疲れ様でした竹本里奈です今日は79でしたまた次頑張ります反省点は反省点は<笑>、うん、コース戦力ですね、はい、じゃ あ, あの一、はい、回やったんで次は大丈夫でしょうはい OB とかやっちゃったんで、はい、次は、はい、コース頑張ってください いはい、ありがとうございましお疲れ様でした、うん。福村ほのかです。今日はワンダーでした。おお素晴らしいアイスラウンド。<笑>なんかトップがツアンダーって分かってたんですけど、うん、なんかなかなかバーディーパッドが入らなくてちょっとがっついちゃってギリギリパッドれたみたいな場面が多かったので、今度出させてもらうときはあのしっかり抑えながら頑張ってくださ、面とまい。ええー、18番は。ここですか。はい。パパーです。パ, パー。 カウントバックだからパンは大事だ。あそうです、うん。最後のちょっと入ってくれてたらよかったなって思ったんですけど。はい、来年もよろしく頑張ってくださ い,、はいおい。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。した金原莉 リ, リカです。今日のスコアは75です。もったいない店とかをしてしまったので、そういうところを次はしないように頑張ってください。はい。<笑>次回もよろしくお願いします。3月2日です。頑張ってください。いお疲れ様でした。